うーん一日一いたずらそれがチャイデビルのルーティーンなのさーて本日のいたずらのターゲットはどの子かなーでもそんなに都合よくターゲットなんていたーなんて頼りなさそうな猫ちゃんだあれあの白い羽は天使の羽ってことは あいつを悪魔軍団に入れることができれば天使軍団より悪魔軍団の方が優位に立てる<笑>よしあいつを悪魔軍団に入れようただ問題はあいつの口から「悪魔」という言葉を言わせることそうすればあいつを悪魔に転生させることができるのだが。 よーしあいつの前に瞬間移動で現れれば、あ、悪魔だってなるはずなんて素晴らしいアイディアだシュワインシュワババシュワババババシュワインああ瞬間移動の距離が足りなかった。ちょっと徒歩。